私がどんな結末を迎えるのか知りながら私が欲しいのそれならしばらく付き合ってあげるかつての私のような救いようがない人間なんかが残したものに未練はないわえ私の愛しい妹はもちろん例外だけどさあ絶望に満ちた顔 次に組み直しはバラバラにしていまたつらくね。 <笑>新しい人生の始まりよ少なくともあの子だけはこの水晶本当に綺麗だと思うねこうやって見ているとくだらない過去も新しい自分に書き換えられる気分になるの。